ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味間もなく交戦を開始する模様どうするこのまま攻め入るかいやまだだ両軍が消耗したところで畳みかける麦わらビッグマムこれ以上好きにはさせねえ 最後に勝つのは百獣海賊団だゼアハ来たぞワノ国船長麦わらとビッグマムそろそろおっぱじめそうだぜそうか俺様の狙い通りだなマジェス 前に一つ頼みてえことは麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけこれであいつもしまいだウィハハ任せてくれてんちよしいくぞ野郎ども四校どもをまとめてぶっ飛ばしてこの世界の王になってやるぜ ハハハルフィルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたらこのありさまだくそもう少し早くついていれば伝令ワノ国に黒ひげが上陸した模様です 黒ひげやはりこの木は逃さねえよな俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探るお前たちはえー、っとあれだビッグマムを何とかしてくれ雑かよ食えない野郎だあれは 一目麦わらを引き渡せママの命令だ逆らったらどうなるかわかるよね。来たかビッグマム海賊団戦闘準備だ俺も手を貸すルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ 心配ご無用ルフィ殿は必ず立ち上がる男でござる。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 あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。<笑><笑>俺は死なねえし。俺の仲間も。誰も死なせねえ。<笑> ごくだされ桃之助様仲間のために立ち上がり仲間を守るために戦う者それがそれこそが 戦えるかよしっこんんエッパスバッにいい さすがに懸賞金10億超えは立てじゃないか人気では負けていないつもりだったか懸賞金が何億だろうが関係ねえルフィス命を懸けて戦うべ麦わら傘下の海賊だ俺の目的は麦わら一人邪魔するな スネークマンよっしゃどうすればルフィの覚悟に応えられるでございますかかるかめよし俺たちも行こうルフィを邪魔するヤツらを倒すぞ、まあ、そこんなヤツさっさと吹っ飛ばすぞ 手触りりなやつだ。切り刻んんんやる。ーなーがっくくらじゃ、しばらく高めの見物と行くかさあ、どんどハハハハ なめてたのは俺のほうかありがとなお前のおかげで倒せたよ感謝するよし、先に進むぞ偽物は鬱陶しいんだよ。さっさと倒して、先に進むお 目の前の敵を消し、今ならできたち役目はそれだけだ意見が合うとは珍しいなアホ天使それじゃ目の前の敵を消えるとするか君の向きはランスお前を倒す お前には恩があるけど。ズ仲間のためだ何度だってぶっ飛ばしてやる今度こそ一瞬の隙も見せはしない。完璧な勝利を奪ってみせるあお前には負けねえよ、うん <笑>いいねもっと苦しいなあの時よりさらに強くなっただとギバラあかり知れないやつだ、ね、君に人気を譲ってやったんだ感謝しろよだマ助かってありがとう<笑> 世界の汚染を煩わせて申し訳ねえべえもっともっと精進するべよ がの国にいるお前に話す筋合いはねえな。 お前がここにいるんだ君の邪魔すすんなら前もぶっ飛ばすぞ ダルゴリン祈るスリードそろそろ頃合いみてぇだな一旦ひくとするかコケットコケットコケットコケットコケット 1 10 1分分分3 3トトトトトトリリリリンンンンンングググッーレレフフキよかっグ グマムお前はカイドウの後だって言っただろま、まあ、まあ、まあまあ、その減らず口、俺が永遠に閉じてやるよアマの邪魔はさせねえこっちこっちに兵を回せちくしょしぶといやつめプロメテンス 燃やし尽くしてやるなおおお前前たたちちしろおらーなーがる<笑>てめーら絶対に許さねーぞいあっ<笑><れよ><笑><笑><笑><笑> 残我をここにしあなって許さねえぞ無理はだ。こを俺の仲間をなめんなよ。エクバム。その程度で俺に勝てると思うな。こにゃく。 ババラバラにににに挑んでも、が明かねえ。ビッグマムに一一泡吹かせるるは、ルフィ一斉に仕掛けるぞわ、うん、<笑>我らの未来はお前だって 後半の時間よくらえおうげし<笑><笑><笑><笑>お前 今だ行くぞお前らクロス大戦世界セオレ やったかいや確かな手応えはねえなあの方はまた復活してくるはずです今のうちに先を急ぎましょうあ行こうあいつら許さねえどこ行きやがった むぎわらチェハッハハハッハねえな、ビッグマムてめえは、黒ひげかむぎわらに手ひどくやられたかおめの怒りっぷりも、どうやらここまでみてえだなさすがに耳を疑ったぞ あんたとカイドウがぶつかるって知った時はよあんたらは麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する俺にとっちゃあんたらを潰るす絶好の機会ってわけだ<笑>麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ大した苦労もなく四皇の首を取れる二人をだ あんたもカイドウ 手を使いやがってどいつもこいつも骨がねえ定地船長すまねえ闇打ちは失敗だそこのババアがどうなろうと知ったこっちゃるだがこれ以上俺の島で暴れようってんなら なしちゃおけねえやろうども 進むぞうわ<笑>死に損なったなリンリン。まあいいこれで邪魔者は残らず消えた。 おらららら待っている麦わらの小僧この俺を怒らせたことを後悔させてやるお前がどれだけ怒ってようと俺の邪魔は絶対させねえ つぶして胸を壊してヤツらの大量をたつであれば俺は麦わらを叩こう勝利する確率は限りも高いよくあ 私アンディアを止めに行く 拙者も行くでござるこの辺見ているわけにはいかぬたちがサニーゴを守るからよあいつをおさえてくれ頼むスネークのとバルトロメあいつをぶっちまって必ずやルフィーキー先輩のお役に立つべよ 最悪の世代じゃないか僕の人気を返してもらうぞまさかここまでやるとはな、ね。スカレが認めてやるよバカザル。ビッグマム、プローヒンが共に去ったな。 残るはカイドウだが海兵が麦わらに加担していると黙って返すわけにいかねえスモーカーさん私は大丈夫ですから早く撤退してくださいどういう踏み合わせでこにいろすぐ向かう バカに俺が<笑>アニーゴ守れないわ青木城海軍をやめて麦わらたちに手を返すだ。 まああれだいろいろあんだよこっちにも悪いがお前はここまでだバレエフ元少女やに弱立ちふさがるすべて消し去るのみ このの花話、僕の存在をそんんななとさせるものかだ<笑><笑>何やってんだ気合入れ面目ないですありがとうございましたょうしろ<笑> さて俺はもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかね俺が勝利する確率 85% わざわざ挑むのは無謀というものに ねえんなま俺がひっくりり返ししててやるるよあこののの敵をして道までの道を倒イで道作るぞラ邪魔だ切っても切っても敵が湧いてきやがる Go! 周辺の道は確保できたか？この辺りの敵を倒せば街道までの道を作れんじゃないか？ 取れるわけにはいいな、うん、お前たちがどれほどのものだろうかこは止められやしいいな おい何してやがる ええ、やつらだ俺が終わらせてやるイカイドウ今度こそお前に勝つカイドウをぶっ飛ばす核ちゃんとできてんだろうなうがいねえとこ見せやがったろ 本当には俺がてめえごと街道をぶっ飛ばすお前を一人で戦わせるものか俺も行くぞ、ルフィいよいよ奴ツとの決戦の時だやるぞ、武器はねや俺 た, たちはルフィの大量を確保するぞあいつは必ず勝って帰ってくる お前をぶっ飛ばしに来た証拠にもなくまた来たいいだろう叩きのめしてやるろろろなん、豪邸全然大したことねえなよっぽど死にてえらしいな ガキどもが束になってどうするつもりだんそうかお前あの大名の家臣かいかにもお主を討つため二十年の時を超えてここに参った亡き主君おでん様の無念今日こそ晴らしてくれる なめられたもんだなおろろろろおいそこの小僧<笑>あの時のガキだな覚えてるよな俺との力の差もわきまえず大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ<笑> あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ <笑>てめら覚悟はできてんだろうな<笑>全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやるおら 俺に立てていたことを地獄で後悔しやがる今度こそ勝つ俺たちが相手だ わ の, の国を取り戻すために我らがここにいるのだその程度の力では仲間一人も守れねえだ自らの無力さを思い知れト外のやつらに攻撃をまずい 早くトレート攻撃っずいや お, けおいあれ食らったらひとたまりもねえぞ すぎなんじゃねえ の, か奴の隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな私に任せて 拙、うん、者も見届ける 戦えなくても、命をカける覚悟でテコる消、うん、しズにしてエるボラプレー I'm g o、no. n n o 退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよテメラらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。 苦労さんでしたスモーカー中将皆さんはそのまま本部に帰還なすってくださいビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだローキッドそして麦わら やつらはさらに力を増し上がった絶対にあっちゃならねえあの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは ルフィ、拙者たちと一緒に戦ってくれて片付けのござったワノ国も救われ父上の心出しを継ぐことができ本当に感謝の言葉もないでござる桃之助様ご立派になられて<笑>あ 頑張ったなモモ<笑><笑><笑><笑><笑>おい義勢英明に礼を言っとくが はね、前に言ったとおりワンピースを狙う間からだいつか必ずてめえは倒すワンピースは俺が見つけるけどよ敵とか倒すとかまだいいじゃねえか今はよ一緒に戦った仲間なんだからよああ たもうなくなったからよル フ, ィあルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。ええー、まだいるよ、サボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ <笑>分かったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。 喧嘩は俺たちの勝ちだおかげでモモとの約束を守れたみんなありがとうもしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ必ず助けに行く俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ 俺たちの冒険はまだまだ続く俺たちはずっと仲間で友達だ友達達よしやるぞ今度こそ四皇をぶっ飛ばして ワンピースを見つけて海賊王に俺はない